監督初めてゲットしたフィギュアなんですけども2021年の7月クレーンゲームで撮ったのがこちらなんですよね「鬼滅の刃」「レッツー」とええ誰だっけ推しなのにわからない忘れた誰だっけ源五郎じゃなくて銀次郎じゃなくて小五郎じゃなくてええ誰だっけ分かった源や それ原野ですね、ゲットしたのが始まりそれからですね約8か月経ちました現状をお見せしますはいというわけですフィギュアコレクターになってしまいました自分でもびっくりです、まあ、そんなわけで監督ね周りにフィギュアコレクターがいません、まあ 程度でちょっと持ってる方はいいんですけどもというわけで、アニメはもちろん、フィギュアをもっともっと知りたい共有をしたいというわけでですね、通常のアカウントとは別に、監督ラボ、アニオタブというものですね、立ち会いました。こちらのアカウントに関して、とりあえず、自分がツイートした記事を、いいねか、フォローか、リツイートか、コメントしてくれた方を強制的にフォローしていくという、もういろんな情報が来るのね。例えば、この短編映画めちゃくちゃいいよって言ったら、その主演の女の子のファンたちがフォローしてくるから、一時期そのアイドルの女の子のやつになったりとか、あと、インド映画これめちゃくちゃ さ い, いよっつったら、もうインドの国の人がフォローしてきて、もう、ツイッターのイブライう何号みたいな感じになったりとか、パチャメチャなんです。はい。というわけでですね、新たにやってきたんですけども、いや、本当にいいね。自分が欲しい情報をピンポイントにも、も特にワンピース情報、めちゃくちゃ助かる。というわけ で, ですね、こうやってツイッターでさかのっていたところに、なんだ、このリペイント。おーお、おお、マジか、見つけました。フィギュアをね、リペイントされている方を、ツイッターアカウント、松人さんという方ですね。ちょうど、もう、本当にね、タイム良かった。フォロワー五百名記念といって、フィギュア。 を5000円でリペイントしてくれるというキャンペーン期間でした通常は8000円から1万円ぐらいかかるそうなんですけどもどんな方でも依頼はできるというわけで早速 dm をしましたところお返事返ってきまして今回に関しては渋い塗装限定ですがフライズフィギュアサイズまでですと5000円でやっていただけるというわけでリペイントフピン先にご紹介したいと思いますまずこちらですウルティーさんでございます通常カラー持ってるんですけどもこっちがリペイントカラー版ですねこんな感じで明らかに違いますよね オフバマスク、はい、こちらですね、リペイントされております。これはね、元のやつは持ってないんですけども。あと最近届いたのが、マルコ、こちら、うーわー。 はい。 というわけで、DM を送りましたところ、やってますよ。え大丈夫ですよ。フィギュアはどちらになりますかというわけでですね。で、迷うんだよね。監督、フィギュアめちゃくちゃ持っております。で、今回はどれにしようか。美少女フィギュアをかっつってもらうのか。それとも、渋い感じのフィギュアをやってもらうのか。キングオブアーティストと一種類なんですけども。あ、あ、あ、やばい、やばい。それやめて。やめて。あ、痛い。はい。これ、プライスなのこちらの3体ですね。監督も購入させていただいております。このフィギュアね、今手元にあるのがですね、おでん。 でルフィあっというわけでもうかっこいいもう見てと、えー、迷っていたのがこれはね写真見た時びっくりしためちゃくちゃかっこいいルフィこれ何シリーズちょっとわからないですけど出してきますねはいこのフィギュアどれにしようかとめちゃくちゃ迷ったあげくですねこちらとこちら迷っておりますというわけであの言い方お気づきでしょうかリペイントがより映えるのはロジャーですかね ロジャーでお願いします。というわけで早速ロジャーを送らせていただきました。ちなみにロジャーを知らない方、まあワンピース見たことあったらこれキレを取るのかなと思うんですけど、ちょっとこんな感じです。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。男たちはグラインドラインを目指し夢を追いかけ続ける。要はまさに大海賊時代という感じです。まあ、本当はお金があればね、もう2体やりたかたんですけども。 いかき入ってござ5000円と送料850円込みでまず5850円を振り込みさせていただきましたそして自分で送る際もお金かかるんですけどもいやでもそれでもねあのクオリティを見てしまったらはい。 月曜日に送りまして、金曜日にですね、DM が来ました。こういった形でですね、こんな感じになりますが、いかがでしょうかと来るんですよ。ちなみに、指摘があれば修正も可能で、ただし、幸せになかったことや、追加の場合は、別途料金が発生してしまう可能性がありますというわけでですね、修正ないでしょうもう見た瞬間、うわ、ってなりましたね。もう何も言うことありません。 というわけで早速こちら、まあ、この写真でね見てるんですけどもいやいやいやちょっとちょっ と, とても楽しみでございますあいや楽しみすぎるはいはいおおああくじまっておりますこちらこんな感じでまずこのロージャーは最後に出させていただきますここのパーツからいきましょうかうわあ<笑> 見てくださいこちらはいこの台座なんですけども種類は違いますがルフィの台座真っ黒い感じでもうシンプルなんですよそれがジャジャン うわあ、え、これどういう風になってんのこれ。もう世界広がってるんじゃないですか。というわけで、めちゃくちゃおしゃれ。ありがとうございます。続きまして、えロジャーに関してはですね、小物パーツがもう一個入っておりまして、手の持つ部分ですね。そちらもリペイントされているのかなうわーこれまたすごいですね。多分、こんなに古びた感はなかったと思います。うわ。では早速、本題行きましょうか。はい、こちら。楽しみだ、楽しみだ。この辺かな。よし。 うわっ、うわっ、ちょっと待って、やばいぞ、これは、やばいよ、うわっ、時代を、おお、おう、うわっ、ああ、すっごい、ちょ、ちょっと見ていいですか、うわっ、うわっ、ちょっといいですか、ああ、いいですね、この、なんだよ、新築か、なんああ、この工事現場の代わりみたいな、はい、うわー、すばらしい出来、うわっ、こんなマント。 だったいや絶対違う見てくださいこのマントえそしてまずこのうわやばいっすやばいっすねこんな感じでございますわあいやもうなんかねアンティーク骨董品みたいな感じですねうわーすげえな正直ですねリペイントなんて自分でねちょっとやればできるかなって思ってたんだけど これは無理。これをそうそう差し込みますね。まずこの胸筋あたりのこの立体感、えこれピズ ないけども立体感がめちゃくちゃすごいですね。あと腰の部分のこのパンツ、パンツのシワもえぐいですね。塗装がね古びた感プラス漫画的なこの立体感、やばいですね。あとキーチェーン、いやキーチェーンじゃないかもうこれなんていうのこのプラスチックなのにこれさ金属感めちゃくちゃすご。そしてもう服のなんてうんだろうなこの元のやつはピンクみたいな感じ。この造形以前もめちゃくちゃすごいんですけど。 濃いなロジャーゴールディーロジャー胸の金ぴかの部分ここねこの金ぴかの部分もいい意味で年季の入ったはいはいはいはいこれはずっと見てられますねうわうわしか言ってないですけどうわ<笑>この靴の部分のこの縞加減 やばこれはちょっと大切にしますわ。靴の部分につけて、今後、えー、飾らせていただきたいと思います。もう、ね、このフィギュアケースの中心だね。というわけでですね。うーん うわ、松下さんなんです。到着しましたで、DM を返しましたらですね、パソコンなど大丈夫でしたかとですね、もう心配していただいてありがとうございます。全然大丈夫でございますね。そういうわけ で, ですね、この5000円のキャンペーンはですね、今終わってしまったんですが、いつでもですね、依頼可能というわけでです、ね。リペイント内容としては、エアブラシでのシャドウハイライト塗装、汚し塗装、アンティーク含む、まあ、特殊なものに関しては、上がるそうですね。他にも、ジオラマ制作やフィギュア修理も、まあ、大相談というわけ で, ですね、やっている松下さんですね。うわいや、 絵になるな。<笑>やばいっす。はい。というわけでですね、この監督らもですね、自分が大好きなものを徹底的に紹介していきたいと思います。まあ、最近はですね、アニメ系とかこういったね、フィギュア動画も今後ね、どんどんと出していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ではまた次の動画で会いましょう。お金貯まったら、もう2体ぐらいちょっと出したおうかな。 周りにフィギュアコレーターがいませんただからその主演そのコロワー500年記渋い感じになっちゃってもらう渋いこう引くから こ, こっちにもいいのサムネイルサムネイル